どうもみなさんこんにちは、ミクラです。今回はミクラ二千二十。あのやっていきたので、よろしくお願いします。では。マインドクラフト。はい、初実況やってきたと思います。よろしくお願いします。 今回は、第、アートワンというのね、やっていきたいと思います。あっ、あっちさー、ーあっさいよ。あっ、こんにちは、あっかさ。どうも、こんにちは、あっ、イーグルだ。イいグル、どうも、わか しかなですね まーれゴールデンさん、おいしいかな<音声>そして村人とすごく仲良くなり、ブラジルの野菜をありったけの量に回収し守り、取引業者を始めるのであったさらに、海クラはさらに村のヘルメット、大量に。 装備し、ガチャンガチャンで装備しさらにヘルメットガス合計で3つ見つかったでさらにゴーレムさんがかき抜けさらにグラジュのところに、えー、藁を集めさらに上に駆け上る、うん、駆け上るで ああっっそれがオミキュラである。 まあ、うん村へ戻るからね、とりあえず村へ戻ろ 将来的にあれあやりたいな石炭をゲットした石炭、えー、ゲットゲットおおそうやえこ、ー、んなにたくさんって入っちゃってるよえっうそ ハイポじゃないこれ見ていいいいまままずずずえのか本当に えーすごいえー、本当にこれ。 出るこれはすごいよすごいいにに最最高に村最高あすと、うんうん、いうことで今回は伺っちょうか。 ランドウィンクラフト、あとウキラのね、まあ、次回でお会いしましょう。バイバーイ